ブロックですついについにこの日がやってまいりました AI の誤爆によりチャンネルが3ヶ月凍結されておりましたがようやく本日解禁いたしました何<笑>とか踏ん張ってきたのも私を見放さなかった温かいファンの皆様のおかげだと改めて感じております本当ありがとうございましたえこの頭あはは嬉しすぎてアフロになっちゃった<笑> はいというわけでこちらのチャンネルの今後ですけれども検証をやっていいいくようなチャンネルにしたいと思います具体的にどういうことをしていくかと考えたんですがパツロ動画はなかなかもうこのチャンネルでは上げたらやばいんじゃないかなと思っておりますのでパツロ動画は新チャンネルの方で上げていくんですが自分には一体何ができて何が好きなことなのかなと考えておりまして。 昔から検証するこれをこういう風にすればどうなるんだろうとか考えることが好きな人間でしたので視聴者の皆様に喜んでいただくっていうのももちろんあるんですけれどもまずは自分が続けてやっていけることを考えないと中途半端になってもまずいなと思いましたので誰もが興味のあるビジネス 怪しい副業ビジネスとか広告でいろいろあるじゃないですかああいうのも実際身をもって身銭を切ってやれば本当に儲かるのかとかあるいは公営ギャンブルである協定こちらをズブの素人の自分が見ていただいている皆さんのご指南これだけを頼って1ヶ月勝てるのかとかそういったことをやっていこうかと思っておりますもちろんん皆さんのご意見を 考慮しししてて修正いくことももあるかもしれませんけれどもまあパツロ動画あげれないのでいろんなことを検証していくというそういった方向性でやっていきたいと思いますのでこれからも一つよろしくお願いいたします。 はい、今日はまあここまでの動画となってるんですけれども、えー、明日以降ですね新型コロナウイルスによって外出自粛がまだ大阪でもありますけれどもそそそろそろ解けそうなな気配なんですねこれが解けましたら本格的にこのチャンネルも指導していきたいなと思っておりますので家でできる副業ビジネスの検証とかは配信できることもあるんですけれどもそれ以外の協定上に行って。 撮影をしてというのはもう少し先になりそうなので今しばらく協定権はお待ちいただければと思いますそれでは早速明日からアップできるものをアップしていこうと思いますのでこれからも応援よろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうありがとうよろししくお願いしますありがとうございました